you <laughs> Thank you. 駅前通り中央にやってまいりました面はオーブレンあわらと3校目のメインの中心に設立されたオーブレでございます今年初めて監督連としても参加されていますそしてそのおしの